原田のーでちょっと初めての企画ですけど、うんあのー、これ原田の前にしたいわゆるリツイートされてんないやだからすごいことになってんですよイラストと、ね、いすごくはないけどでも結構つながってますねまあでもファンアート と,、えー、といわゆるコスプレの写真とか募集しますみたいなこと、ね、そうですそうですで日本語のツイートと海外あの英語のツイートと2つしてや、うん、って ままあ、ってきてる、ねまあ、結構みんな送ってくれてるんですよね。本当だ。まあ わ, わずかこれこの収録段階では言ってからまだに二日ぐらいしか経ってない。そう二三日しか実は経ってないですけど。三 日, 日経ってないな。はい。あの一日半ぐらいだね。そうですよ。よなんかこれでかね。あでも結構来てるじゃん。味のあるものもなん か, か,、はい、か本当にいやこうやって見るとすげー。 プロみたいないいやーだからねほんとにだちょっとこ う, こ, うこれどうだこれ リ, リンチャオだかこれバイオレットそうそうなんですこれそのためにさりげなくややるだけでも結構似てるよな似てんすよね面白い鉄拳ってだけどねそうそうあの数ある格ゲーの中ではバーチャーとか鉄拳ってね、うん、イ, ライラストとかコスプレが少ない部類なんであそうなんですかそう あのやっぱり圧倒的なのはね、ツ格ゲー。あーあ、なるほど、なるほど。うん、あの、しててやっぱり日本の通ー格ゲーは、ツーだから、漫画、アニメ。みたいなこの原点だから、もともとその界隈の外の。親和性が高いってい意味で言うと、えっ、ー、と、いわゆる。そう、イラストとか、コスプレは圧倒的なあっちの、ちそっちのが多い、ねうん。うん。そ う, そう、もう。鉄拳はね、圧倒的に少ない部類なんです、ねあ。そうなんですね。突然だからね。 ただあの海外のそのコスプレ、はすごいあるね、うんうん。確かにそうです。ヨーロッパでも。海外の人はやたらと、鉄拳のコスプレー結構してくれる。っていうのはあるそうですね。あの、やっぱ海外のキャラクターをやっぱ海外の人は当然やるわけなんで。いや、なんか、勝手に自主制作映画みたいな。そうなんですよ。なんか、これ、だからちょっとあの、送っていただいてる。 あのイラストとかは、ね。こればね、あの本当多くの。割といいイラストこ。これ昔。ほらさんああ、俺この絵一時あの。壁紙にしてた。写真が。パンアートだけど。写真があったときですよ、うん。これの写真ありますもんね、うんうん。そう、こうやってだから、あのオンは。これちょっと紹介するオンエアは。またちょっと原さんと番組側で。うん、いろいろこう。いやう、すごいね、うん。ありがたいことだね。今の すべて番組の中でべてはちょっと紹介できないですけどいやでもやっぱりその感慨深いよ ね, ねそのここのファンアートにかかった時間とかを述べて考えるとすごいわけじゃないですかこのコスプレの衣装を作るのとこそうそうそうそう誰かって自分で作ってたりするんだろうねこのエリザとかリリーとかのクオリティの高さがいやすごいですいやこの子すごいねこれこっちですかちょっと開けるかな くるかな。どもたいけどどネットが、うん、これを作って作ってますよね。大体作ってます。ます僕はこの黒人が好きなですけね。黒、ね、人のこれコスプレなの、ね？いやばいでしょうこれは。クオリティ赤。<笑>ゲームの方がクオリティ低いし、これ。<笑>これどうやって作ったの？ってもっそもそも黒人のコスプレをどういうモチベーションす、ね？すごいんですかこれ。すげえゲームモデル以上だね。これ は, これはすごい。 えこれしかもこの感じを出そうと思うと中に入っている人の体型も相当、うん、相当細くないと無理だよいこれねこれはね僕は今のちょっと信じられないな人が入ってない可能性さえあれだ、うん、これ、うん、いやーすごいですよであとあの原田さんのそっくりさん結構来てましたねああ<笑>俺が俺に似てる人って世界中にいるんで今。<笑> それをコスプレ写真として送ってきてますから、今回。ああ な, るほど<笑>なるほどね、ちょっとひげ生やしてる人で。ひげ生やしてるメキシカンで、あのサングラスしてるだけとかいる。原田です。多いんですよ。うん、それをね、あのなんかトンチの効いた送り方だなと思って。うん、コスプレとして送ってくれた。面白い。いや、だから本当すごいですよ。もう。本当キリがないぐらい来てます。うん、こうやって、だからちょっと。 あの番組の中ではでもコークアップしてそされやすいキャラとかはやっぱいるね、うんうん、まあやっぱ多いのはえっとリリーエリザ、えー、シャボンキングねキングはキングがいますからねキング、ね、送ってきてましたよ、うん、キングは割といるんで<笑>送ってきてました、うん、えっとやっぱ結構女の子に人気なのはやっぱり今の3つ、うん、リリーあリザ、えっとエリザ シャオそうだ、ね、で日本で結構みんな最近よく見るのは、まあ、最近でもないですけどやっぱラッキークロイは多い多ですねあとアスカとかねアスカもアスカ昔から多いですけど、うん、なのでちょっとこれはあのまだまだ別にね、うん、あの、うん、この回をオンエアする日はまだ決まってないので、うんうん、ちょっと原さんと番組側で。 そうね選んであの、はい、わか番組の中に、ね、もうちょっとじゃあ集まったらまあ一日半でこれだからそうそうそうそういやいやもうすごいです本当にもうちょっと待てばもっと集まるかもなそうそう、うん、本当に定期的にリバインドしないとみんな忘れちゃうからうんはいありがとうございましたありがとうございます、うん、またちょっと引き続きこういうのはまあ定期的に皆さんから行いましょうファンコミ み, みたいなもんなのでねそうファンコミュニケーション、ね、コミュニケーションなかなか今取れないのでこういうところでみんなと一緒にできたらとは思っています ちょっと最後に今回あの、うん、これもちょっと新しいせっかく久々に会ったので、うん、えー、っとなんか原さんレアグッズ僕、ね、そうなんかレアグッズ持ってきてって言われて言ったじゃんそうそうそうなんかないですかってで俺ね正直すっげえレアなグッズって会社に全部置いて、ねうんうん、あるの会社の方が安全だからうん、うん 個人のものも割とね会社全部集めちゃってんだよあのデスク周りにいっぱい飾ってあったりね飾ったりもしくは金庫に入れてあったりとかしてだ、はいはい、から実は家にあんまなくてね、はいうんうん、家はできるだけこうシンプルにしたいなっていうのがあってであとだからその僕が何か持ってきて の, あの連絡した時に別に鉄拳限らずゲーム限らず一応持ってきたよああありがとうございます一応だからこの紙袋に実は入ってたで、ね、あ い, いですね。 一応あの原さんあれですよ先にちょっと見ます何僕が仕込んだやつああいよいよ見せてあのね何回か原田の番見た方は分かると思いますけど、うん、あのたまにあのトーク抽選箱から「なんじゃこれ」っていうものが出てきたシリーズっていうのとあの何回かあったと思うんですけどあテレホンカードそうですテレホンカードこれ海外の人わかんないな例えばねこれすごいね<笑> 前日調整大軍ですよのすごいねもう今は泣きっていう方もねそうそう見せときますすごい、ね、カメラやこれレアですよレア今今やね今見えるかなうん、るちょっとまちょっとピント合わまで待ってくださいはいはいありました調整大軍なかなかねなかなかないですよあとこういうのとかねえ僕テテレカのあの 結構いろいろ昔から集めてたの で, でデビュー当時サザリーデビュー当時わかんないねうもうあのポッカリーの CM 出てた頃ですよいやすっごいねケンタッキーフラドチねちょっとピントが回りまてくださいよ い, これいいのこれ見せてまあでもテレカーになってるはい大丈夫ですいやすごいすごいテレホンカードねこれ解説しないと 多,、ね、多分海外で人はわかんないわかんな い, んない一応実は 今でも使えるんだよこれそうですねあの緑色の あ, ありますねまああと国際電話用だと灰色もあるけど、はいはいはい、あの公衆電話パブリックテレフォン、うんうんうん、っていうのはまだ少し残ってるでしょ、うんうん、そこに突っ込むのはこ れ,、うんうん、これ通話できるんだよあとはあ穴開いちゃうけどねパンチのあとはねこれちょっと2枚ありますこれこ れ, これむしろ海外の人あすごいすごいいいでしょバックツーチャフィーチャーでも3っていうのはまた微妙な、ね、この<笑> ワンでもないっていうね、そうそうそうそうこれ、ね、うん、これね。あと、ハードウェイトね。すご い,、はい。ピンと合いました。こんなの。マイケルジェーフォックス、あの。日本ではもうアイドル扱いですよ当時すごかったっすよね。大人気。いや、すごい。この人、あの、はい、ジャックバウアーと。うんうん。キファーササランド。うん、うん、ジャックバウアーね、と。共演するドラマがあるんですよ。ええ。多分昔。サバイバーっていう。いや、いや。 n ト t f ックスになった「サバイバー」っていうねキファーサ・サザランドがあの大統領をや役をやってるアメリカ大統領役をやってるドラマで、うん、このマイケル・ジェフホックスが最後のシーズンかな、うん、で敏腕弁護士役として出てねあれは、うん。見よ。 あと最後僕から最後です。これちょっとゲーム系ですけど。何これ知ってますかすゲーム。アスミック の, もうあの映像会社のねそうそうそう。そのゲームが出した。イワン・レンドルだよ、もう。うイワン・レンドルと。クリス・エバーとこれわかる世代の人もあんまいないんじゃないールドスーパーテニス あ, った、ね、ありましたよ。あったあったっと。ピントガンまで。 もうちょっと寄せてください今よねーエアの売れるテニスゲームつ っ, ったらもうほんと数限り層があるけどすごいねしかも受てるテロはどうせよ<笑>のきなみ50っていうね。<笑>そうですよ100はねやろかってって昔もかした ん, <笑>んそんなバッグ集めてたんですよなでなんかお宝鑑定かなんかね 誰かしてくんないかなと思って。いや、あのー、今のところそんなにめちゃめちゃ値上がりするないんじゃない嘘嘘。でも確かにバックトゥザフィーチャーズ3とか珍しい。3は珍しいはずです何も何も。どうなんだろう。わかんない。わかんないわ。ね、ちょっとこの辺で も, でも価値が上がったからってだんだよっていうねいやいや、僕は絶対渡さないですよ。自分のものにそっけ い, いんじゃない。でもっっ価値知りたいっていうのはありますや、俺もだ。テレホンカードだと特権、うんうん、とかソウルエッジ、ソウルキャリバーでもねエッジ。うん。 もう鉄拳の初期とソウルキャリバーの前のソウルエッチとかのテレフォンがこんなんだよ。大量にある。当時本来ならファンの人に、なんでプレゼントキャンペーンすげえやってたの、うんで。すごいやったんだけど、その時の期間が切れちゃってあまりなんだけど、大量なんだよね。うん、あのもう今さ欲しい人いるかどうかわかんないけどね。うん、いやいやいやいや、もうだからその使い勝手がいい悪いじゃないんですよ。やっぱりそのやっぱり。 昔の思い出とともにっていうグッズだから。じゃあいっぱい欲し い, い、ね。やたらと理論の。<笑><笑>それ以上理論はやったら余ってたりとか、ね。たき<笑><笑>は少ないから、ね。<笑>それ多<で><笑>バナパスでもあると人。人気のせいでみたいな、ね。<笑>バナパスすげー余ってたやつが多分ありますよ。原田さんとか今日。なんか。俺はね、あのー、ど, どんな。いや、まず一個はね、あのこれレアグッズじゃないんだけど。はいはい <笑>これちょっと1個出そうかあのね<笑>こっちでどうかむしろ最近出たばかり、はいはい、買った人がレアなんじゃないかっていう、はい、買った人は本当にいますかっていうあはいはいはいはい、はい、この T シャツこれね印刷クオリティはすごいんですよあのここの解像度とこの解像度のね、はいはいはい、印刷のクオリティ多分すごいこう。 選択にも耐えるんだろうけどいーすごい ち, ょちょっとちょっといいやつなんだよねこれね。うんうん、でまあ、多分お金がかかってるんだけど高いの、ね、よこれ、はいはいはい、売ってました、ね、値段が割と<笑>値段が高い T シャツなんですよこれそうそう。これねこれなんでこれ見せてるかっていうとこれねこれ実はこれ俺が写ってるでしょどう見ても、うんうん。俺が写ってる T シャツなんだけど、うん、あのー、これを見た人がさあじゃあこの T シャツ売れると。 春田さんんないしバンナ儲かるんだと思うでしょでもこれで、ね、バンナ儲 か, んないわけなんでかっていうと俺個人の肖像権だからこういうのをやる時っていうのは実はバンナムじゃなくて俺が肖像権を放棄するというかバンナムに与えない限りは俺個人と契約になっちゃう、うんうん、でかといって俺がさこれさこれで儲けるってわけにもいかないから、うんうん、ある意味俺との契約みたいなもんなんだけど。 個人の、ね、俺利益を取らないわけ、はいはい、こういうのはファンサービスに行かなそうそうですそこは素晴らしいこれを、うん、こういう T シャツを作りたいって言ってくるライセンスメーカーもどうかと思うんだけど<笑>ねでこれをが売られてるわけですよ、はいはい、プレオーダーとかって、はいはいでまあ、多分本定番化して売るんだろうけど、はいはい、これさだから 俺, 俺はむしろそのロイヤリティも入ってこないわけじゃないですよだからハラツイートしてたじゃないですか 全然、ね、1円も自分には入ってこな い, と円も入ってこないどころかそれは ね, 本当に ね, ねまず一入っても い, い, いんですよ、うんうん、まさかねそのこれはね作った会社がこれロンドンかなんかから送ってきてんだけど、うんうんうん、その UK から大量に送ってきたわけですよあのサンプルですって言って、はいはいね、あのロイヤリティ払えないので払えないとはが発生しないっていう契約でやってるからさすがにあの。 利益はないもんねもう俺に原田さんに利益はないもののサンプルを送りますよってことでいろんありとあらゆるね、S、あの XS サイズからあのー、すごい、X X ね、エクストララージまでものすごい数をサンプルで送りますって言ってものすごい数でもまあ20着ぐらい送ってくれたんだけどまあ関税っていうのがありますわ、ね。<笑> 普通に関税でお金がかかってあの一方的に送られてきたものに、ね、俺が関税を払わなきゃいけないっていうでまさかロイヤリティはないなともかく俺がまさかこの自分の T シャツしかもこれ俺着れねえじゃんこれはお前、ね、皆さん自分想像してください自分の自分のね 顔が入ったそうそうそう自分の写真が入った T シャツを自分で着れますかって話じゃん<笑>自分が着れない T シャツね大量にもらった上に自分がお金を払うことになると思いませんでした<笑>正直言うと<笑>あの、ね、送ってくる人 も, もう ち, ょっとなんかちょっと考えてよっていうさ<笑> も, も, も う, か こ, うこれをされこれ一方的にこれをされたらさ俺完全を払い続けなきゃいけないじゃんってもう<笑>本当ですよもう びっくりしましたって話なんだけど、ね、まあそれはいいとしてそうそうそうレアもの1個ねおっと見てた色が変色してるやつこれもう分かる人はいないからあんまりエバークエストめっちゃ誇りかぶってんだエバークエストのもうちょっと上に上がってくださ い,、はいはいはい、エバークエストの「クリーチャーズ・オブ・ノーラス・フロム・エバークエスト」シリーズ1って書いてあるんだけどいなんとそのねエバークエストのクリーチャー モンスターの敵ね、はいはい、のえっと第一弾なんですよこのフィギュアこれも今やね eb とかで見てもあんまり売られてもうほぼ出回ってないですこれ未開封なんだけどもう未開封というい う, うにはもう日焼けが、うんうんうんうん、これ紫外線弱でもただただなら本当経年目かなんだけど、うんうんうん、まだ未開封です一応いやこれねひどいでしょあのねエヴァークエストやってた人が見ればわかるんだけどじゃあこれエばクエストやってた人は今、うん 懐ほ し, しいってなるかっていうとあの実は当時からあんまりいらないこれエバークエスト界では超有名人だったんだけど<笑>そのエバークエストにずっといた人から言わせてもいらないんで割となど当時エバークエスト中毒になるぐらいみんなハマってたんだけどそんな大好きだった俺でさえあのー、これよく見ると。 あのなんていうんですか、ね、そのまかレアなレアなモンスターっていないんですよ実はあのレアなモンスターゼロなんですこれネームドって言われるものもゼロだしへこれをこれをシリーズの第1弾に持ってこられてもなというへまあそこら辺をうろうろしてる単なる雑魚なんですこれあのなるほど、うん、特にかわいいわけでもあのかっこいいわけでもない<笑> よりによってあの特に人気の中で「アース・エレメンタル」っていうこれね、はいはい、あの特に人気があったわけでもないキャラクターが一番でかいっていう<笑>どうしろっていうんだっていう当時から疑問符がついてたやつをこれはわざわざ90年代ですよねこれあの当時あのアメリカに行ってですね、えー、これ多分ロサンゼルスですよはい、はいえー、にわざわざ行ってあのゲームショップで。 売られてて、誰も買ってなかったであろうこれを。わざわざ買って日本に帰ったというね。うん、誰か本当お宝鑑定してくんないですかね。いや、これは大したものじゃないですよ。ないですかね。で、あとね。よりね、カセットテープですよ。はいは い, はい、はい。のただそのレアっていうか、うん、あの。当時。もうカセットテープね。うんうん、例えば。 これ多く見るととちょっとピンと合うまでま あ, ありますねははい、はいいいい年年、ねうんうんうんうん、んでにななまるるだだっっってての、うん、るいわゆさ月みたた、はいはい、ちょっと待ってくださいよ、うんはい、ピンと合いました、うん、これねその「鉄拳3」の BGM。あ カセットテープなぜカセットテープかというとあのー、これいわゆる基板直撮りとかではなくていわゆるその音楽をこうカンパケしてえっ、ー、とサウンドの人がね当時マックいわゆるアップルとかマックと、うんうんうん、あの辺マックだね、うんうん、のマッキントッシュからこの直接、うん、吐き出して。 えっと、当時ねその全音楽データ「音源ください」って言うとまあ CD とかね当時からあったんだけど、うんうんうん、割とねあのカセットテープで入ってああそうかそういう時代か割とカセットテープが早いからピッて持ってこられるっていうーパナソニックとか言ったまだ新しいわあ出てるじゃないですか 本当だ。もうちょっとある感じ。うんうん、えー。これ今の鉄拳のアーケードのタイトルが出るまでの音ですよ。確かに。鉄拳だから鉄拳ワンとかツーもあるんだよこ れ, これね。ちょっと古すぎるんで鉄拳三にしたんだけど。おいきなりこの曲か。ああ。これ鉄拳三の。 ニーナのステージのビジュアルでした、うんうん、俺らはこういうのを聞いてヘッドホンとかじゃなくてあえてこういう悪いスピーカーで聞くんですよこれで当時聞いてたのはこれじゃないよ懐かしい 懐かしい<笑><笑><笑>ん。懐かしいで、えー、これね、あの、こういう、あえて、な、こう、こういう機械じゃないですよ、うん。この機械は割と、言うても、うん。これ多分二十一世紀になってからだと思うけど、うんうんうん、えっと、二十一世紀でこんなのが出た、すごいよね。パナソニックだからね。 うないと思90年代はもうちょっとラジカセっぽいやつとか、うんうんうん、悪い、えー、っとカセットテープでもって、えー、かつ悪い今で言うとスピーカーで聞いてたんですよだからなんでかってうとアーケードがそういう環境だったし、ね、下手したらステレオでもない筐体もあるし。うんうんうんうん 音割れももうするだろうし周りもうるさいでしょうでせいぜいこれぐらいの音質でしか聞けないみたいなものをカセットテープでもって、うんうん、俺とかが「俺音楽のディレクションしてたからください」ってやって最後やっぱこれ最後のディスクでも、うんうんうん、あの途中段階でもうカセットテープもらって聞いてあの「ちょっとここのアタックが弱いですよ」とこの音だと聞こえません」とかってやってたから。うんうん っていうのもあったカセットーんだから結構こういう日本人の人からしたら懐かしいねこのアクシアとかねこれでも ま, まこれ新しい方ですよ90年代のそうこれ 90, 90年代のカセットテープだけどアクシア、ね、アクシア懐かしいこれよりもっと古いアクシアとかもあるよね、はいはいはいはい、全然ねこれとかはこれはね確かねえっとこれねアーケードじゃなくてね えっ、ー、とレイジレーサーですねプレイステーション1のーリッチレーサーとかレイジレーサー2が出た後の3作目かなこの最 初, こ の, 最初この生音源を最初ちょっと入ってないのとか懐かしいですね、うん ーーでしょ、うん、これさ「レイジーレーサー」ってあのー、まあなんかいろんなところに音源こっこちてるからオープニングあとデスゲームディスク持ってる人を聞いてもらったらかるけど今例えば「レイジーレーサー」をこうカセットテープ当時のね生音源もらってこういう悪いスピーカーで聞いた時に冒頭に「 ボイス入ってんだああの女の人の声で曲がイントロ入るんですけど、ね、でも今聞いてもらった通りほとんど聞こえなかったでしょうで、ね、っていうのとかをアーケードではまずいのでこれ家庭用発信のゲームだから多分これ良しとなってんだけどこれは俺とかはアーケード発信のゲームの場合はちょっとこれは聞こえないので周りの音を下げるかもしくは声をもうちょっと上げて浮き上がらせてくれとか。 この音の音アタックをちょっと変えてくださいとかっていう指示をしてた頃のカセットテープですへすごい、まあ、原田 の, バーの番組の中 の, あのオープニングエンディングとかも実は実はこだわって鉄拳サウンドを使ってるんですけどねああ確かにそう、ねはい、あそこはもうオープニングとエンディングはあの曲じゃなきゃ嫌だぐらいに決めてたかっこいい音なんであれは。 鉄拳界における摩訶不思議な出来事鉄拳界って結構ミラクル起こるぞっていうことを結構知り合いから何回か聞いたことがありましてえルブルブルブル例えばですねえー、っとそれこそ「鉄拳7」のアーケード出た時ですよ、うん、あの大阪と東京でロケてやると、うん、でオンライン対戦導入してたじゃないですか。 あのアーケード界世界初の初の店初舗間通信大戦がそうそうそうそうできると。うん、で大阪東京で同時にロケテをやって、うん、朝の9時か10時、うん、それこそお客さん並んで、うん、でまあ当然ですけど同時に電源が上がって、うんうん、オンラインで大阪と東京が戦えると。うんうん、で どっちが優勢かっていうのがあのライブモニターに出るっていうロケてをや っ,、ね、やったやったやったですよね。その時に現場のその人たちの記憶を僕は聞いたことあるんですけど、うん、あのオープニングまで全然順調順調だったんですって。それこそ10時から始めるようだったら、うん、10時のえっと2分前ぐらいまで全然もうオンラインで対戦できてて、スタッフ間ではもう何の問題もないと。うん、でじゃあそろそろ開けまーす。 ってやって電源パチッて入れてできるかなってなった時に電源が入らなかったと。あった、ね、で特に大阪の方がなんかどうなってる、うん、大阪の方がおかしいんじゃないかって話になってっっ残り三分で俺その時東京に行って大阪海に電話して た, す、ねしてたうん、3分だ2分だ1分だってなって並んでる行列のお客さんは何にも分かってないんですあのちゃんと鉄拳セブンのロゴが出て。うん 筐体は動いてるもんだと勘違いして見てる、うん、いやー俺おいそう<笑>そうね僕はそれエピソードを聞いたんですけど1分前だ30秒前だ15秒198って言って3秒前ぐらいにオンラインでピコーンってなってできるようになったと、ね、あったは何そのミラクルじゃあミラクルってもうふざけんなっつって<笑>そもそも何で電源落としたんだよっつっていや 落とす。手順でしたよねそうそうそうみたいな。一回落としたんですよね。大阪の方はね。そっか、でそうだよなっつって。わあい、家族<笑>そうそう、今ね。いろんなところからすげえでかい声が聞こえてて。俺<笑>はね、知らないから。うどうなってんだってしか言ってなかったこと。で<笑>、だわってて、その三秒前にドンピシャ で, で。しかも、ね、起動にものすごい時間かかる時期で。うんうんうん 何回もリセットしろって言ってトライさせたんだけどそんなに回数チャレンジでなってお客、はいはいはい、お客さんどれぐらい並んでるって言ったらとんでもないんですけど、ね、300だって、ね、店を一周してそそううあのさらに一周じゃ済まなくても1周半で別の角に行ってますみたいな「うん、マジか!」みたいな「待たせれるわけねえだろ」うっですよしかもよりによって大阪ですよ。うんうん <笑>ね元朝日からすると怒号ううう型もうの目に見てるやんと<笑>そんな朝早くさ起きれないようなタイプの人たちが朝早く起きて行列組んでるわけでしょそうそうそうそうなんとかしろとこれはあれ試しあれをやられて大阪でした覚えはある、うんうん、日本はだから大阪はだから日本橋だったんでしょうねあそこはね<笑>だから行列つけるところがあんまなかったらしいですよ<笑>そうそうそうそう からに店の中をそれの3秒前に復活してお客さんはだからそのハプニングを全然知らずに知らずに多分始まったまさか直前に俺らがだからそれ も, でも言うてもその二千だから14、えー、と, とか5だも2014が20周年だから2 0 1 15年とかかな15から稼働してますねってことは14年とかロケてたからそうですね2014年やってますよ ね, 年ね多分ね今からだからもうそれこそ7年前とか当時にそんなことがありましたよ誰かが持ってるのかな分かんないけど。 まあそもそも運があったらそんなピンチにならないよいやどっちですかね運があったからそこをクリアできたんじゃないですかいやなんとも言えないねどっちですかね分かんないそういうの多いね、うんうん